10月1日に放送される TBSKO 型特番、オールスター感謝祭り22秋にキングプリンス平野紫耀の出演が決まり、ファンの中で動揺が広がっている。18時30分から5時間半の生放送で届けられる、感謝祭、20月期の TBS ドラマの出演者が参加することが発表され、日曜劇場、アトムのわらべ、こからやまけんじん、唐山健人 火曜ドラマ、君の花になる、から本田翼、そして金曜ドラマ、クロサギから平野が出演することが分かった。しかし、これにファンから驚きの声が上がった。キングプリンスを現在全国アリーナツアーの新ただ中で、10月1日と2日は、球場赤水ハイムスーパーアリーナで昼夜に公演が控えている。 10月1日も17時30分開演の公演が予定されているのだ。そのためファンからは、球場温度のにどうやって感謝祭りでんの疑問符収録疑問符当日球場でライブの紫輝くんどうやって感謝祭りでんの WWW? とまさかのダブルブッキングに当惑する声が上がったほか、中継ぎならまだわかるけど会場行くの 疑問符どちらにせよハードでは疑問符主演だからかな生放送で見れるの嬉しいけど、体調だけが心配。もしかして球場から中継ぎで参加したりするのそこまで無理しなくていい。と、この異例のスケジュールに懸念の声も広がっている。平野が主演するドラマ、クロサギの公式ツイッターアカウントは、 当日リブの平野市洋さんどうやって出演するのかお楽しみに、と告知していますが、一方で、感謝祭りの公式ツイッターアカウントは、演出スタッフが中心となって企画考案中です、としており、具体的なプランが固まっていない様子。 俳優陣恒例のアーチェリー対決などは平野だけ事前収録し、一部は球場からの生中継ぎという形を取るのが無難だろうとは思いますが、アイドル揮者、この強引なスケジュールには、主演俳優をなんとか、感謝祭りに出演させたいという思惑だけでなく、TBS 側の焦りもあるのでは、と芸能ライターは指摘する。 黒詐欺がリメイクされるという話は昨年10月の時点で踏み張るオンラインが報じてましたがこの記事への反応が TBS の想定以上に悪かった。黒詐欺は山下智久にとってプライム隊の連続ドラマ単独初主演作であり主題歌でソロデビューも飾るなど彼のキャリアにおいて避けては通れぬ記念史的作品。 しかもここで共演した山崎努からは俳優として多くのことを学び、指定愛を築きましたしね。TBS は次世代のジャニーズスターが引き継ぐのだから賛否あっても歓迎の声の方が多いと踏んでいたようです。さらに NHK からの思わぬ横やりが入った。 山下は今年4月、黒詐欺と同じ原作者の正直不動産で主演を、務め久々日常並みで演技を見せただけでなく作品も大好評を得た。想定以上の大反響に、最終回後に正直不動産感謝祭りが放送されたほどで、NHK はすぐに続編制作のために山下や主要キャストのスケジュールを抑えに行ったようです。 しかも、一時休業していた山崎努の3年ぶりの復帰作も、正直不動産、ということで、改めて、黒ギから続く指定愛もクローズアップ。おかげで、黒ギはやっぱり山 P という意識が強まってしまった。これには TBS だけでなく、ジャニーズ事務所も焦りを感じているのでは、どうヒロイン問題も NHK 発だ。 ヒロインは、今回朝ドラチム、どんどんの黒島ケツナが務めるが、当初 TBS としては朝ドラ後の連ドラ1作目をゲットできたことで万全という思いだったようです。しかし蓋を開けてみれば、チムどんどんは朝ドラ史に残る国標祭りとなっており、黒島演じるヒロインもすっかり嫌われ、黒島自身にまでアンチが生まれてしまっている状況。しかも、黒詐欺での役柄は、 自分の信じているものをすごく大事にしている、真の強い子、自分の中で違うと思ったことは、ちゃんと違うと言える、ということで、下手をすれば、ちむどんどんで演じている信子を想起させるようなキャラになりかねない、どう。こうした背景から、TBS は平野の番宣を強化し、とにかくドラマを盛り上げたいようです。 黒島とのセット出演での番宣はなるべく避け、バーターで出演するジャニタレとの絡みを全面に押し出すのでは、どう、という。ジャニーズ事務所に在籍していた時代は、山下の名前を、尊敬する先輩、としてよく挙げていた平野だけに、憧れの先輩の代表作を引き継ぐというだけでもプレッシャーを感じているだろうが、